壁外調査を開始します。この箱は何調査します。これは立体起動装置の修理に使えるな。ここから回そうかな。何ーデッドハード決めちゃったのこの場所使いそうだから私は別を回すかな。 ここは回したいね地下に行きそうああ、違った。私バレてないよね巨人はいないね メグはオフレコあるのかなあれ ?2.5 メートル急小屋にいるメグが見つかっちゃってる。カバー入りたいけど発電機が。タゲが変わったねえ。でっかそうなるよね。わかるよ。イラプションで叫んだから私行動不可だね。 近場で叫んでバレてるはずだから、つられた場所から離れないかも。できれば殴られる前に救助したいけど、どこにいるかな隠密しててもわかんないし、救助しちゃうよ。やっぱりいたねえ。透明化できる気候臭 窓越え負けたえー、そこなの決まったー来てる。 窓越えブロックされたから戻ろう。板の中央寄りにいれば、ブロックされないよね。発電機に戻ったね。 あと3台出し板もあんまりないから早く回さなきゃキングはリーチだから釣られてない私と民が強気で行きたいねセルフ問絶になっちゃったラスト出しを生きられそう肉壁入ってくれた 治療してるってことはあの二人は安全だね私も混ぜてー待ってキラー連れてきてないよ本当にいないいるじゃない何でいるの違うよ連れてきてないよ信じてみんな守ってくれたこの恵みで私も治療させてもらおう まずいキングがばれた。で、は決めたねーキングはどこかなできれば私が変わってあげたい。いないなあ。あ、私が追われてる。 がバレる前に私がバレてちょうどよかったんじゃない仲間が今回してくれてるから時間稼ぐよー。 でそれ割れるの？まだ行けるよー。そろそろ倒れる。 あれ来てない。発電機どこかなおーおーナイスみんな。一応、恵みで治療させてもらおうっと。ゲート誰か開けてくれてるかな 救助してくれたねキャンプしてないのえ気候主はどこ行ったあれいつの間にダウンしてたの全然気づかなかったちょっと釣られてるところがどんな状況か近づいてみよう いるねー近くのゲート寸止めかなもう開けちゃった方がいいねキングマズイ私が行くまでちょっと待ってキング今だよ よし後ろは任せてデッハ見せつけるじゃん